よろしくお願いします 一人の男の熱き物語。 信じるく強く魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込す全てを照らし出すやがて生まれくる命の喜びとはゆの大自然の営み神々の歌 この雫に宿るし芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始めるブドウより生まれし神の雫として